お花紙で壁面に飾れるてるてる坊主を作りました厚紙を直径5センチほどの円に切りますお花紙1枚を丸めたら厚紙に糊をつけてこんもりと盛り上がるように貼り付けますもう1枚のお花紙は半分に折って先ほどの厚紙を裏返しに置きます裏側に糊をつけたら お花紙で綺麗な丸になるように包み込みます表から見て形を整え余分なところを切り落とせば頭の部分の出来上がりですもう1枚は少しずらすように半分に折り真ん中を押さえてシワを寄せながら端を上に持ち上げます上下反対にして押さえていたところに糊をつけ 頭の部分を貼り付けますここまでできたらマジックなどで顔を描きましょうにじみやすいのでいらない紙で練習しておきスッスッと描きといいです1枚のお花紙でくるむより顎の部分にシワがないので口が描きやすいです吊り下げる紐を首にかけ裏で軽く結びます結ぶのが難しい時には軽く引っ張るだけでも構いません 頭のてっぺんのところでのり付けをして乾かしておきます背景の台紙に直接貼る場合はこのまますぐに貼ってください糸でぶら下げるように飾っても裏が平らなので顔の向きを気にせず飾ることができます